世界の公的手との歴史に残る戦いや王者が切り開いていく未来を長年密着取材を続けるベテランジャーナリストが探っていく2015から16シーズン羽生結弦は3戦目でノーミスの演技を達成したそれは「生命」というプログラムに対するハブの思いの強さが現れたものだろう シーズン2戦目のスケートカナダで思うような演技ができず味わった屈辱は、その思いをより強固なものにした。後に彼自身、スケートカナダから3戦目の NHK 杯までの練習は、自分史上初めてと言っていいくらいをい込むことができたと話したほどだった。だが、それはまだ到達点ではなかった。次のグランプリ、グランプリ、ファイナルのフリーでは、 最初の4回転サルコウと4回転トーループで GOE、出来栄え点、満点の3点を得るジャンプで滑り出すという NHK 杯よりさらに高い完成度を見せた。ステップシークエンスこそレベル3となったが、ジャンプは8本中5本でジャッジの GOE 加点3点。技術点は NHK 杯を 2.05 点上回る 120.92 点。 演技構成点もスケーティングスキルとトランジション以外の3項目は9人のジャッジ中67人が満点の10点をつけて 98.56 点で世界最高得点を更新世界中にこれが羽生結弦の生命だと認めさせるプログラムに仕上げていた2 0連続の総合300点超えの偉業を達成した後羽生はこう話していた 以前は点数にこだわっている時期がなくはなかった。練習拠点のカナダへ行ってそれ、300点超えを狙える構成があると知って、もっと点数をもらえる構成にしなければいけないと考えていました。ただ、今この生命を作ってもらい、ショートプログラムのショパンのバラード第1番を延長してやってみての感想としては、 やっぱり難易度だけが全てというわけじゃないと思うんです。そういう演技を常に目指していけたらいいな、と、生命を演技するにあたって、狂言師の、の村ラーさんと話をさせていただく機会がありましたが、フィギュアスケートの芸術という面においては、ジャンプが決まってこそだと思います。ジャンプがやっとプログラムの中で決まるようになってきて、芸術性というものに関しても、 自分が自分らしく表現できるようになってきたかなと思います。まだまだ先はありますけど、NHK 杯が終わり、次のグランプリファイナルの開催地バルセロナへ向けて出発するまでわずか8日間だった。その間、ハブは調整をしっかりしなければとの意識に集中していて、NHK 杯の結果を自分の中で消化できるほどの時間はなかった。 グランプリファイナル開幕前日の公式練習後にハブは、高揚感のようなものはもう関係ないですね。短い期間だったからなのか、NHK 杯直後には、これからあの得点を意識するだろうとは思っていましたけど、今は特に最高点も意識していないし、演技に対する期待感もあまり感じてないです。どこか吹っ切れているような気がしますと話していた。しかし、 動きは見るからにこれまでのグランプリシリーズの2戦とは異なり絶好調とは言えないコンディションだったさらにこの大会では SP 翌日ではなく11尾置いてフリーという日程 SP は 110.95 点と再び歴代世界最高を更新したが NHK 杯のようにその勢いでフリーを乗り切れる状態ではなかった 中日の公式練習は疲労が一気に吹き出してきたのか必ず死にたいに刺激を入れるような様子も見えたさらにフリー当日の朝は後に本人が連戦の疲労がピークに達していたととろしたほどさらに直前の6分間練習もジャンプに出た不安要素を修正できないまま終わってしまったそんなハブに火をつけたのは前に滑った宇野昌磨や ハブに続く史上二人目のフリー200点超えを果たしたハビエル・フェルナンデス、スペインの演技だった。そしてハブには SP に続く世界最高得点を期待されていた。いっぱいいっぱいだったとハブ本人が振り返ったフリー演技だったが、一つ一つの要素を丁寧にこなして羽生譲るにしかできない生命の世界を表現しきったのだ。その二日前の SP 後に、 ハブはこう話していた。NHK 杯のショートは NHK 杯のものでしかないし、今回のショートも今回のものでしかないんです。そこは自分の中でも、見ている方も、ああ、成長したなとか、あっちの方が良かったな、今回の方が良かったなと色々比較すると思います。でもそれ以前にまず、自分自身が、今日はこういう風にできた、 今日はこういう思い出できたというものを一つ一つ感じながら思い出として残しながら滑っていけたらすごく幸せじゃないかなと思います自分が納得でき高く評価される演技ができたからこその思い出もあるだろうが演技自体はその時々の体調や気持ちで変化するもの自分にとっても観客にとってもその演技は一期一会という思いに至ったのだろう 歴代世界最高得点連発の王者としての実績とともに、SP とフリー両方のプログラムへの信頼感を持って臨んだシーズン最後の世界選手権は2位に終わった。左足かぶと人体、損傷の影響もあった上、リンクに水が浮くところもあるバッドコンディションだった。ハブは、優勝できなかったことに悔しさも悲しさも感じると言いながら、こうも話した。 NHK 杯とファイナルは、二つとも自分のプログラムとして達成できた部分があったと思います。自信になりましたし、その上で、これを目標にしていきたい、こういう道をたどりたいというのが具体的に見えてきました。演技後半の4回転など、技術的な凄さだけで観客を沸かせるのではなく、もっと幅広い視点から、 これはすごいと思わせるプログラムを目指したいとも語っていた。技術の進歩で体への負担も大きくなっているのは事実だと思う。でも自分の感覚としてはそういうリスクのある中で難易度をどんどん高くしていったことに誇りを持っていますし現在世界記録を持っているスケーターとして新しい扉を開けるような存在になりたいです。一つの目標を達成したことで